ガクトさんのトレーニング友達の。ビタリーくんが来てるんで、うん、ガクトさんの厳しさはより、ねあ。あの、僕よりも知ってると思うんで、ちょっと ね,、うん、ね。呼びましょ う, しう。ウクライナから来た。<笑>わざわざ<笑>今日。美術機ビタリーさん。で<笑>すどうもよろしく。す<笑>どう、その一緒にどういうトレーニングをして。 いや私はもう基本的に筋トレはいろいろ教えていただいて、うん、ただこうずっとこう聞いていて、うん、もう本当に北里さんおっしゃってる通りのこう番組とかで僕もこう初めて会った時に「あ番組と同じなんだ」って<笑><笑>んかこう演じてるとかじゃないんですけども常にあれはもうああいう学徒さんなんですよ。うん、で、こうトレーニング 結構大変ですけど、うん、ただ本人もやるんですよ。はい、たまにこう日本だとよくあるこう先輩がこうやれみたいなでで自分やらない。本人が全部、うん、私たち以上にやった上でこう追求してると思うんですよ。うん、本当にそういう意味ではまあ厳しいと言いますかその自分に対してめちゃくちゃ厳しいんで、うん、私たちに対してそれほど厳しくない気も。 ししますすすよね、えー、逆に自分に対する方が厳しいとそう で, すそうですじゃあ彼の背中を見て勉強するみたいな感じ、ね、そうですねなんかかっこいい兄貴、うん、っていう感じでこういろいろ教えていただいた上でまあ世間で見たらかなり厳しいようには思えるんですけど、うん、ただ自分に対してそんな厳しかったら、まあ、周りに対しても厳しくてもいいんじゃな い, ゃないですかね<笑><笑>普通に思いますけどね。あ 本当にこう面倒見めちゃくちゃいいですよ。あ, あの脳とか言わないんですよ、うん。基本的になんかもう世の中の人たち忙しいとかよくこうその忙しいという言葉使ってる人が多いんですけど、うん本まあ、言い訳だよね。そうですね、うん。本人から忙しいという言葉聞いたことない、ねうん。一番忙しいやつなの薬にね。そうそうそうそ う, そう。<笑>もういつでもこうなんかこう言っていいですかみたいな、うん、あの言ったらえ別に。 ノーって言ったことないだろうっておおもうマレーシアとかもそうなんですけど、うん、こう仕事休んでちょっといていいですかとか、うん、いいよってうんそんなおもう本当に兄貴のような感じはしますねどうじゃあガクトさんから一番学んだことって何 い, いや本当にあ自分って生ぬるい人生を送ってるなとすごく思いました思った自分にめちゃくちゃ甘いなと思った<笑>もう本当に ガクトさんじゃなかったらそんなにキンリしなかったんでしょうし、うんいや、なんでこんな痛いのをやらなきゃいけないんだろうと。<笑>正月番組でなんか、ボールみたいな、重いボールをお腹にぽんぽんぽん慣レして、一回、痛えると、なんかお金もらえ、一回ごとにお金もらえて、最後、結構いろんな人、うんこもらえち<笑><笑> 今年の1月1日なんですよ、はい。だからもう本当に1月1日もみんな2日酔いだったりとか、まあ家でゆっくりしてる時にちょうどこのライブツアー前だったので、うん、ダンサーたちと金トレしてからのあのリハーサルだったんですよ。うん、で、私はまあダンサーじゃないんで金トレしか参加しなかったんですけど、はい、この2、3時間の金トレの後にもう皆さんがもうリハーサルしてたのめちゃくちゃ大変そうだなと思いました。僕はただ単にも。 切るって、はいはいはい、で、その、なんか、お年玉キャンペーンやろうみたいな話で<笑>、うん。まあ、耐えられた人がお金もらえますと。うん、ただ、まあ、僕は結構、三発ぐらいでおりましたけど。<笑>うん、そんな、いや、いや、九キログラムのボールが、うん、ガクトさんがガッツリ落としてくれるんで、うん、ただ、単に誰か、こう、優しい、こう、感じじゃなくて、うん、もう、しっかりとバ。<笑>バ<笑> 私よりもめちゃくちゃ耐えられたダンサーたくさんいたんですけどただそすごいなと思いましたやはりあのもう長いんですよね皆さんの付き合いがでリハーサルとか、うん、リハーサルの前にこういうトレーニングを2年とか続けてる人たちはやっぱすごい、まあ、体もすごく変わりましたし、うん、僕はそのあ11月ぐらいで、まあ、あ決定していてでダンサーたちも決まっていて、うん、その時からダンサーたちのから見てるんですよ で、その時と、まあ、2月またあったんですけど、うん、めちゃくちゃみんな変わりました、はい、あやっぱ運動すればこんだけ変わるんだなぁとはだって緑むきむきよくないやいや緑リーは、ガクトさんとつけをするためにはもう筋トレ、うん、うううせざるを得ないってなって<笑>ついてたらこんなムキムキになっちゃってでもさ首は太くないんだよねそれはね美学だね一個ねあ特にガクトさんがそれに関してめちゃくちゃ強くて重要だと思う首でかいのは 悪い意味で言うともう本当にた だ, のただの筋肉からそこはすごく彼中心にめちゃくちゃこう服どう見られるのか、うん、やはりまあその意識はまあプロですから、うんうん、こう服がきれいに見える体を作ってると思うんですよ、うん、で私たちもこう運動してる時に「うん、いや首力入れんのと」と、うん「でかくなるよ」ってあの、うん、その総合筋使うなと。 うん、総合筋使えば、まあ、確かにできるよ、うん、だけどこう全体正しく正しい動きじゃないから三頭筋使うんだっていう面白いんだそれ、うん、<笑>それからの美学だねそうですね、うん、すごく本人が、まあ、すごいなと思ったのはやっぱ研究してるんですよ、はい、そ, うそれぞれ、まあ、ポーカーもそうだと思いますけど筋ト、はいはい、もそうだし食、うん、それ 全,、まあ、全部こう研究した上で この今のライフスタイルだと思うんです、うん、まあ一日一食だとか、ま、細いとこすごい細くてそうですよ、ね、出るとかおっぱいとかなんて細かく見えみたいなんで、うん、<笑>大きいとこが細くてでここだけがでも、うん、腰とか足とかスッってなっててと か,、うんかね、腕も力めっちゃ強いのに、うん、その細いんですよそこはやっぱすごく意識していて、うん、力があるように鍛えるのと、うん、力があるように見える 鍛え方するとやっぱり違ってくると思うんですけど、本人がまあ別にボディビルの大会出るわけでもないですし、なんか綺麗なカラーって何なのっていうのはまそれこそまあ学生さんの美学のところでもあるんですね。 そういう人ってさ、あのー、普通はユーモアな選手とかリラックスして面白いところとかなくなっちゃうじゃないああでも、はい、ガクトは面白いところもあるよねいやめちゃくちゃ、うん、たまにちょっとあれ失礼ながらもこう小学生かってちょっと<笑>もう初めてマレーシア行った時に、うん、ガクトさんの家着いて1時間ぐらい経たないうちにガクトさんが倉庫でゆっくりなんかこうして行ってた時にこうプールこう眺めてたらうん 超静かに後ろからこう寄ってきて<笑>こう下に蹴って<笑>足からそうそうそう足 で, で撮影してるんで、うん、パーってその後、うん、もうめちゃくちゃ無邪気な笑い方 も, いやもう結構そういうところはでかいっすよね、うん、まあそれこそ、うん、なんかこうドッキリ企画とかああされました 何されたなんかの「真相坂上って番組になんか密着取材みたいな入ってる時に何<笑>か怒られてたよね<笑>あまあ怒られてるのはあれはまあなんかそういう雰囲気のところをカットしてるんですけど実は全然怒られてるもんやって、うん、ただインタビュー終わった後に「うん、あこのスープすごい美味しいから飲んでよ」って言われて飲んだらめっちゃ辛くて<笑>あれも出てたね見てた<笑>そう<笑> めっちゃ辛かったです、大体、キラキラキ ラ, キラってみんな笑ってて、そうなんだ本人、めっちゃくちゃ辛いのはもう大丈夫なんですよ、好きなんですよ、本人が。はいはい、で、私もそのメキシコンですかね、相当に、あの、そこも初めて行った時に、に、うん、これめっちゃ美味しいよとか<笑>けど辛い。けど辛い。 まあ食べてみるんですけど、本当に辛い<笑>もう韓国料理とかもう全然辛くないと思いましたけどガクサは大丈夫だ、ね、そうですもう全然で<笑>全然関かわないです、ね、中華料理とかの鍋があるとことか行くと、うん、学クの前の鍋だけ、うん、もうマグマみたいに真っ赤ですからね、うんうん、めちゃくちゃあれ入れてますもんね深いのがな<笑>すごく何ですかねお笑い好きなんですよなるほどねそ それ考えてるのも面白いですし、うん、本人もなんか面白いできないのかなみたいなためにこう考えたりとか、ね、あとあれじゃないですか確かにそのお笑いの人でやはり仲いい人が多かったりとか、はいはい、そうだね滑るない話でね MVS 撮ってたもんね、うん、面白かった、ね、ういうりましたよね、うん、そういう意味ではそうだ、ねうん、お茶目ですねあれ僕練習台に使われたんですよ<笑>あそうなの 滑らない話にガクチさん出るって知らなくて、うん、食事に行ってでそしたらガクチさんがこう食事の場で、うん、ようやく今日は順番に滑らない話をしようって<笑>急にで滑った人が今日の会計を出すってい う, うしようってなって、うん、いいですよっ て, ってなた滑れない話いっぱいあるからねいやいやだって 周り全員がくさんの中ですよ。で<笑>き し, し, <笑><笑>しかいない。<笑>まあ、その時は、うん、その滑らない話に出るとか知らなかったから。うん、何を言ってるのかなと思って、うん。で、順番に話すんですよ。うん、その滑らない話。的な、うん、でも、僕と学徒さん以外、その時、もうダンサーの子とか若い子なんで、うん、実質僕対学徒さん。どっちかが払う。 しかなないいじゃないですかでまあまあももう当然僕が先滑りますよね<笑>でいいんですよただ、うん、そういう時に限ってお会計がマレーシアですよ、うん、マレーシアの物価なのに、うん、お会計40万超えた<笑><笑>そもうすウ思いながら45人で40万とかってあるんだとでああまあまあ別にねいいんですよ負けた僕はいけないんで、うん、いいんですけど、うん、その後全く知らなかったんですけど、うん、お正月頃に。うん 滑らない話スペシャルみたいなのがあったら、うん、ガクトさん出てて帰っちゃったよねその日に、うん、その食事の場で話してた話をそのまま滑らない話にしてたんですよ<笑>ですあ完全に練習に<笑>僕が聞いてた時よりもさらにブラッシュアップされて、うん、そこで本番だからストイックだな<笑>常に何かやっぱ目的意識があって<笑>なんかやること多いなと思いましたけどね<笑>なるほどね今度出ることになったんだよとか一切聞いてないですから、うん、ああみたいなそっか なんかだいたい見えてきましたね。あのガクトさんっていうのは非常に人間性のある宇宙人だとわ<笑>ううかりました。<笑>そうです、ね。はい。いやありがとうございました。ありがとうございます。